皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月17日、キュララナビーチにも移動係がいました。七夕の里で初めて登場してびっくりした移動係制度が、キュララナビーチでも継続されていました。これはもう本格的にこの制度を続ける方針だということでよろしいですね。とてもいいことだと思います。これからもお願いします。 キュララナビーチの後はメインストーリーを進めていました。そのものズバリを映してしまうとネタバレになってしまうので似たようなものを映しています。つまり今日はこれをやっていました。わかりにくいですかではもうちょっとわかりやすいものを映しますね。どうでしょう。これなんてもはやそのものズバリだと思うんですが、いよいよ最終決戦の舞台の直前まで来たような雰囲気があるので今日は一旦ここで引き返しました。